危ないですから、2番線で池袋、新宿方面行きがまいります。危ないですから、参り参り参りから黄色い点字ブロックまでお下げください。<音声>お下さい すがもすがもご乗車ありがとうございます2番線ドアが閉まります ご, 乗車ご注意くださ い, います1番線ドアが閉まりますご注意ください No.